こんにちは、アです。今日はですね、Q&A に答えていこうと思います。就職するのか、それともフリーランスがいいのか、えー、仕事辞めた方がいいのかなっていう質問を受けたので、それを答えていこうかなと思ってます。えー、例のごとく僕はノーカット、の編集でお届けしていくんで、よかったら、えー、チャンネル登録お願いします。今日の質問はですね、将来的にフリーランスになりたいのですが、今安定した収入がありませんと。 安定した収入がなくて、やはり今の状況だったら就職した方がいいと思いますかそれとも思い切って就職せずにフリーランスで活動していくのがどっちがいいでしょうかっていう質問を受けました。今日はこの質問にお答えしていこうかなと思ってます。えー、僕実際フリーランスになる前っていうのは銀行員で働いてました。普通にサラリーマンをして年収でいくただ250万とか300万ぐらい の, あの底辺のところでね、新入社員ってやっぱりあんまり 収入ないじゃないですか。それぐらいのところで働いてましたと。で、実際そう働いた経験をもとに今日はお話ししてきます。で、フリーランス、今僕がフリーランスになって、で、フリーランス1年終わった後に2年目に会社を立ち上げて、で、会社を立ち上げて今3年、4年目ぐらいですね。こん、えー、ですね。そこから、じゃあ実際どうしたらいいのかって話なんですが、正直2択ですよね。就職すべきなのかしない方がいいのか。っていうところでいくと、僕は就職するかなって思います。理由はスキルがないから。 ですね。今のところでもご質問者の方、ご質問いただいた方は、就職した方がいいかなと思ってるんだが、あの、安定した収入がないと。収入がないんだけども、まあ、働きたくはないよねっていうところなんですよね。で、実際、まあ、スキルがなくても、フリーランスができるかと言われれば、まあ、気合と根性でやろうと思えばできるんですよ。で、できる人は、スキルがなくても、どんどんどんどん稼いでいくというか、仕事を作っていくっていうことはできるんだと思いますが、正直、 まあ、やっぱスキルがあった方がいいじゃないですか。で、まあ、やることの内容だと思うんですよ。もちろんフリーランスで生きていける。だが、それが1年、2年、3年、4年と。続いていくと、正直なかなか難しいかなと。まあ、気合と根性でいけるんだが、1年、2年、3年経ってくるとどういう風になるのかなっていうところで、まあ、僕だったら就職するっていうのを選びますと。なんで就職するのってことなんですけども、僕だったら自分が進みたい道のスキルアップができる場所を選ぶ。 これを選びます。スキルアップできる場所を選ぶ。これかなっていうところですね。どういうふうにやるかっていうと、例えばデザインの勉強したいなとか、デザイン、将来フリーランスのデザイナーになりたいなって思っているのであれば、デザイン会社に勤めたり、デザインの部署を選んだりだとか。でもおそらく給料はめちゃくちゃ少ないと思うんですよ。低い。低い可能性もあると。 ただ低い可能性もあってもベンチャーだとか、今イケイケの会社に勤めて、実際どんな仕事をされているのか、どういうふうなスキルが必要で、どういうふうに就職すべきなのかっていうのをデザイン会社に勤めてやってみるっていうのもありです。で例えば他にも営業したいだとか、営業のフリーランスになりたいなと思っている人であれば、営業が有名な会社に勤めたりだとか、 あとはコンサルにつきたいなと思う方は、まあ、あのね、大手のコンサルじゃなくても、ちっちゃい中小企業でもコンサル会社っていっぱいあるんで、そういった会社に勤めると。で、ゲストハウスを将来やりたいなと思ってるんであれば、不動産に入ったりだとか、今すごく不動産ってね、えー、盛り上がってるようで盛り上がってないですよね。結構もう大変で、コロナの影響で大変っていうふうに言われてます。特にゲストハウスだとか、インバウンドを目的として、えー、ね、民泊をやってるような会社さんだとかはもう超大打撃で、 もうね、その家を持ってるだけでローンの返済だとかもかかるし、プラス運営するんだけど、運営するんだけど、えー、お客さんが来ないんで、大赤字になってるっていうような状況が続いてると。えー、あの愛知の方のゲストハウスも潰れましたしね、経営破綻されてますし、えー、航空会社、航空製造会社のアメリカのボーイングも今やばいっていうふうに言われてるような状況です。 っていう中で、どんどんどんどん今経済が動いているっていうところで、就職しないかするかって言われると、僕はした方がいいんじゃないかなっていうところが一つ目です。二つ目、今後の経済市場を見ると、これ、就職しとった方がいいんじゃないかなっていうのが僕の感想です。今コロナの影響だとかでもうすごいことになってるじゃないですか。で、もう経済というか、まあゲストハウスも先ほど言ったようにゲストハウスもしっかり、えー、あの航空会社も旅行会社もやばいと。 でそこからもう派生して今どんどんどんどん日本の経済もやばいっていうふうに言われてるとで実際あの今後ね就職したいなって思った時でもできなくなる状況になりつつあるっていうのが本音です今実はリーマンショックが2008年に、えー、崩壊してリーマンショックがありましたよねリーマンショックがあってそこからいろいろ金融緩和があってとで経済がねぐちゃぐちゃになってきたのが、あのー、リーマンショックだったんですけどもそこから今ねコロナショックを 影響を受けてもっとやばくなるっていうのが今後の経済の状況です見方としてはもうやばいなっていうのが言われてるというところを考えるともう今後ね就職したくてもできない状況になってくるっていうのが一般的ですなんで今のうちに就職して職をつけておくっていうのはありかなっていうところです日本の場合レイオフあの解雇がなかなかしづらいんですよ えー、労働基準法だとかであの労働者は結構守られてる立場にあるのでそういった意味で一旦就職をしてここ12年後の経済危機に備えておくっていうのも、えー、ポイントかなと思ってますでじゃあ実際どんなことが今起こってるのかっていうと、まあ、正直コロナショックコロナショックって言われるんですがコロナの影響で、あのーね、ていうかな経済が動いてるわけではないんですよコロナも で十分ダイヤ打撃を受けてるんだが、実際裏で動いてるのはもう経済のこれまでの海がどんどん出てきてるっていう状況です。で、3月の16日にですね、あの、日銀とアメリカの FRB が発表したところがね、すごく印象的なんですけれども、金融緩和、量的緩和を実施しました。アメリカで言うと、利下げ1、1% 追加利下げしたのと、えー、ね、日銀で言うと、ETF の今年度、今年の え、追加購入2倍するっていうふうに言ってるんですよ。これ、どういうことかっていうと、まあ、要するに日銀の場合は、今までね、日本、日本銀行がお金を刷ってるところじゃないですか。お金を刷っているところが、えー、ETF っていう上場信託、上場の投資信託っていうのを買ってますと。これ何かっていうと、トヨタだとか、ユニクロだとか、ファストリテリングだとかっていうような上場の株、上場してる株を ちょっとずつ集めた商品があるんですね。セット商品。それを ETF っていうふうに言ってて、その ETF を購入してたんですよ。毎年6兆円ぐらい。毎年どんどんどんどん購入してて。日本の銀行が日本の株を買っているっていうのが今の状況なんですよね。もうざっくり言うとですよ。もうつみよくめ屋からいっぱいあるんですけども、ざっくり言うと、それぐらい買ってたと。なんで、日本の銀行が日本の株を買ってるんで、日本の株は上がってるように見えるんだが、しかし、実質の、ね、値段的には、実態の値段としては、そんなにね、 世界各国から見ると魅力的ではないっていうふうに、え、ネガティブに言うと囚われると。ポジティブに言うとどうなるかというと、日本の銀行が、えー、ね、あの、日本の株を買ってるんで、日本を支えてるっていうような表現ができると。ネガティブに言うと、まあまあ、買いまくって支えてるっていうふうに言うところなんですよ。っていうところなんですが、正直、まあ、ETF を6兆2日銀買ってるんで、正直意味ないと。 いうところですよね。で、それプラス2倍、今年ね、2倍、それを購入すると、12兆円分ぐらい購入しちゃいますよっていうのが、この前出た金融緩和発表です。ということはどういうことかというと、もうやばいと。実体経済としてはやばいんだが、それを支えるために買わざるを得ない状況だ。で、それ買わざるを得ない状況を今作ってて、それが関係してて、今ちょうどね、あの、2020年の3月なんですけども、3月はちょっと戻ってると。 安定してきたなっていうのが、え見方です。ただ、しかし、ここね、1年、2年、えないしは、えちょっと半年ぐらいの、え経済を予測すると、ここからより、えリーマンショック、アゲインっていう風に言われてて、リーマンショックの100倍ぐらいの経済危機が起こるんじゃないかなっていう風に、え皆さん言われています。多分、この辺はもうご存知の方もご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、そういったところで、今後、やばいっていうのは、もう大方の見方であります。 で、そういったやばいっていう見方を総合的に見ると、2番目のポイントなんですけども、今後の経済から見ると、まあ就職していってもいいのかなっていうところがあります。フリーランスで仕事をしてると、やっぱりフリーランスだとか派遣社員っていうのは結構切りやすいんですよ。企業からすると、そういった会社さんとの取引を先に切ることができます。なんでかっていうと、従業員はなかなか辞めさせることができないんだが、経費としてカウントしている外注費だとか、 え、派遣社員の給料はカットしやすいので、そういったところで辞めさせるっていうのを、えー、しやすい。今月からちょっとね、あのコロナだとか、あの、経済危機の影響で、ちょっと取引を辞めさせてもらえますかっていうような形でフリーランスを切ってくるような会社さんも出てくるので、今後はフリーランスが厳しくなるのかなっていうのが現状です。もうね、世界全体がやばくなってくるんで、もうそういったところでも何なりふり構わず、やばいと。 いうところですなんで今後の市場を見るとちょっと就職しててもありなのかなというところですね。っていうポイントを押さえていくと就職した方がいいとでスキルアップした方がいい。 というところでやっぱり今もうあの転職市場じゃないですか今までは年功序列終身雇用として30年40年同じ会社に勤めることが美徳だったんですが、まあ、世界スタンダードグローバルスタンダードから見るとやっぱりスキルを得ながらいろんな会社でいろんな経験を積んでいくようなスキルのある人を今好まれる傾向になりつつありますというところを考えるとスキルアップで仕事を選ぶっていうのもありなのかなっていうところですね で、二つ目のポイントは今後の市場を見るとちょっとやばいなっていうのがやっぱり目に見えて分かってきているので、えー、正直今のうちに就職できる、就職できる今の状況を、えー、ポジティブに捉えて就職活動しておくっていうのはありかなっていうところです。で、まあ三つ目、三つ目ちょっとシークレットなんですけれども、これちょっとね、まあ、イレギュラーなんですが、あの、じ実、失業保険っていうのがあるんですよ。失業保険。 失業保険、雇用保険という言い方をするんですけども、失業保険というのがあります。例えば、1年間働いた人が、まあ1年間働いて辞めましたと。で、次の仕事を探してます、探してるときに、ああ、どういった仕事をしたらいいのかなっていうので、ええー、やっぱりでも、しっかり次の仕事を選びたいときに、数ヶ月、あの、面接があったり、テストがあったりっていうのがあって、数ヶ月間、えー、無職の期間があったりしますよね。そういった期間に、あの、仕事がないと、あの、生きていけないので、そういったところで国から、 補助金だとか、あの、なんていうかな、保険金というような形で、えー、寄付、えー、付与されるのがあります。これちょっとね、しっかり調べていただきたいんですけども、雇用保険っていうのを使うことができます。えー、これをね、まあ使うか使わないかは、ご自身の判断でお任せしたいんですけども、まあそういったセーフティーネットがあるよっていうのを、えー、頭に入れとくといいのかなと。就職して、1年、えー、就職、あ仕事して、ちょっと合わないなと思って辞めて、で、雇用保険をもらってっていうのもできるかなというところです。 そういった、えー、雇用保険だとか、あとは生活保護だとか、あとは自己破産だとかっていうような選択肢が日本にはあるので、まあね、絶対死ぬっていうことがないと。もう、あの、最低限の、最低レベルの生活が保障されてるので、そういった知識も持ちながら、あ、そういったところで、まあ、使わなくても、使わなくていいんですよ、使わなくていいんですが、が、そういった制度もあるんだな、あ、良かったなっていうような形で、心の支えとして、保険として持っておく知識を蓄えておくっていうのがあるのかなと思ってます。 そういったところで今日はですね、3つのポイント、え、まとめていきました。いかがだったでしょうかえ、就職するか、フリーランスになるか、仕事辞めるかっていうポイントなんですが、正直、まあ、就職していいかなと。で、スキルアップして、え、どんどんどんどんスキルを貯めていきましょうと。で、3つ目は、最後のセーフティーライン、セーフティネットがあるんで、まあ、どんどんどんどん失敗しながらやっていくのかありなのかなっていうところをお伝えしていきました。ね、正直今後のことを考えると、結構やばいですよね。経済危機、あげいんですよね。 僕の中では、うん、ちょっとアメリカがやっぱりね、アメリカの動きを注視しながら、今後どうなるかっていうのを見ていこうかなと思ってます。で、そんな感じでいろいろと今、情報収集をしながら、えー、YouTube、どんどんどんどんアップできてなかったんですけども、今後もアップしながらやっていこうかなと思ってます。え、よかったらチャンネル登録お願いします。え、でですね、あ、そうそうそう、一個焦れた。あのー、こういった経済状況の話だとかを今、すごくメルマガでめちゃくちゃしっかりとアウトプットしてます。 これ今、このえ日本の経済だとか、世界の経済、今、中国ショックが起きてるだとかってありますよね。そういったところがどういうふうになってるのかっていうのを、詳しく、オンラインサロンの方で解説してます。もし、こういったことに興味があるだとか、あとはより、ちょっとね、YouTube では言えないような、具体的なね、あの、面白い制度だとか、え、ね、節税の方法だとか、あとは、なんんだろうな、あの、ビザの発行の仕方だとか、え、ー 資産を分散する方法だとかっていうようないろいろなちょっとねマニアックなところを紹介してるのでよかったらえ興味がある方はオンラインサロンを見てみてください。今日はですね、就職するかフリーランスなんか仕事辞めるかというと話をしてみました。えー、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。